なんで商品とか商品のサービスとかねそういうものが売れないことってなんでなのかって言ったらやっぱりですけれども あ, のあなた自自身が自分分のの商品のことを分かってるつもりになななっっててて分かってないってことなんですよつまりお客さんから見た時にお客さんはどういう悩みがあってどういう欲求があってそれがだからねほとんどのターゲット誰なんですか生体とかクリニックのターゲット誰なんですかとか50代とか60代とかの腰痛持ちの人なんですってこれダメなんですよ広すぎるんですよ。50代60代のの腰痛持ち人だったとしても 男性なのか女性なのか専業主婦なのかそれの我々仕事してる人なのかによってねその生態の健康に関する意識づけのランキングが違うわけなんですよやっぱりそのだからね例えばですけれども応援 の, の方やったらやっぱり健康よりもやっぱり時間っていうかもしれへんし、えー、もしくもそれが1人でねもう働いてて隠居してる方やったらやっぱり健康っていうかもしれないのでやっぱそこのお客さんのこと分かってるかと分かってないわけなんですよねでそういうこと分からないと販売うまくいかないし広告も打てないですもっと詳しく知りたい方は下のリンクでお願いします